今日はメディバンクペイントで白い背景に希望と書いてみるよ。 チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。バイバイキン。